メリークリスマースあなんでしょうか<笑>わざとらしいねアップルパイって書いてあるぜ開けますおおなんかすごいおおすごいすごいお レーザーカーに入れてきましてねいただいてだ い, いただきましたまアップルパイあ、これ、外したらいい長細いアップルパイそうなのなんかオフリサクサクでうまそうだねうん、立派な中身もなんかうまほーりんごが見えておっおっお。っほっよかったねどうもありがとうございますたたた温めて食べましょうありがたいですね、大好きだもんねはい ということで、でクリスマス再び、ね。いただきもの で, すものです。さて、これは何でしょうか。こうやって。こうやって開くのかな。あれ、開かない。はい。おお、なんか。大きいかな。あ こういうことかそういうことですソファーになっています、はいえー、にゃんこベッドソファーみたいな感じでしょうかソファーテッドみたいな感じちょっと空気がまだ入ってないけど<笑>ちょっとあの、か形がねでもはい、ゴージャスゴーカーぽんちゃんが喜びそうやんありがとうございますクリスマスプレゼントいただきました よかったに、ね、ちゃん。はい、ぱんちゃん。やっぱりふみふみするよね。新しいの好きだね。しかもふかふかだからふみふみだよね。そしてジャン君はスト前。したほうがうまい。しいいよね。